いい加減にしろよ花鳥くんには突っ込まないと心に誓ったのに絡まれたら絡まれた分だけ突っ込んでいるという現状。これはお利口さんじゃなくていえさん。っ<笑>づいてくるあすき力道場破りに来ましたデッドエンドだよセリくんセリくんが靴を舐めに来たときいてハンポーワイさんジョイソンビン